最近はですね外資系の高級ホテルがね続々と進出してきているんですがそのザペ、えー、こちらペニンシュラーもその一つとなっておりまして一番、えー、高いお部屋ですねザ・ペニンシュラースイートと申しますがこちら1泊98万円といいうお部屋がございます、えー、こちらで右手石造りの大きな建物が第一生命ビル続きまして黒と茶色の建物帝劇帝国劇場となります。 左手は皇居のお堀が続いてまいりますが皇居とは対照的に右手には高いビルが立ち並んでおりますこちらが丸の内大ビジネス街です大企業の本市や支社銀行が集まっておりますけれども、えー、こちら江戸の頃というのはですねこの一帯は大名のお屋敷がたくさん建っていたところでした え特にですね左手当時は江戸城となりますけれどもこの江戸城の徳川とはつながりの深い大名のお屋敷が多かったことから江戸城内と同じぐらい重要な区域と考えられまして丸の内という名前が出たものです明治になりましてからは陸軍の練兵城となったところです この土地を明治23年政府が三菱財閥に払い下げをいたしまして三菱財閥がこのビジネス街の基礎を築いたと言われておりますしかしですねしばらくの間は三菱ヶ原と呼ばれておりましたもう名前の通り原っぱが広がっていたんですね 建っておりましたものは三菱村と呼ばれる一角赤レンガの建物五六棟だけだったそうなんですえその他一面原っぱだったところが、えー、このようなビジネス街に変わりましたのは東京駅の開業の後です えー、この原っぱに大正3年東京駅が開業いたしますともともと建っていた三菱村の建物を中心に、えー、どんどんビジネス街が広がっていき現在では左ビジネス街へと発展をいたしました右手が明治生命ビルですね見えております